お待たせいたしましたギャイス会場花火大会が全国に誇る超特大2尺玉3連発です夏の夜空を切り裂く迫力満点の大喫茶をお楽しみ